今日はハワイからお届けしますハワイの美しい夕焼けを見ながら夜にぜひやっていただきたい骨盤底筋呼吸一緒にやっていきましょうはい、それでは早速やっていきますね寝っ転がっていただいてまずは骨盤底筋呼吸5回やってから後半に反り腰も治る骨盤底筋呼吸しっかりやっていきますねはい、それでは鼻から吸ってお腹プーっと膨らまして 口から吐きながら骨盤底膣軽くつまんだままぐーっと引き上げます息吐いて吐いて吐いて息全部吐き切りましょう骨盤底筋でつまんだものを溝内の裏まで引き上げてくるようなイメージです繰り返しますね吸ってリラックス膣をリラックスしましょう吐いて口から吐きますよ膣で何かお豆か何かをつまんだままぐーっと引き上げる感じ吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて はい吸ってリラックス。を開くよようにリラックスしますよ3口から吐いて、骨盤膣軽くつまんだままぐーっと引き上げて吐いて全部吐き切りますよ。はい吸ってリラックス。4口から吐いて、膣軽くつまんだままぐーっと引き上げて吐いて吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いて吸ってリラックス。 を口から吐いて質を軽くつまんで何かね UFO キャッチャーか何かで、ね、何かつまんだまま離さないようにしながら引き上げて。 で吸ってリラックスしていきましょう。これが骨盤底筋呼吸ですね。そしたらそれと一緒にお尻と腰もほぐしていきます。はい、両膝開いていただいてお尻ちょっと浮かして、なるべくお尻とかかと近づけていきましょう。両手斜め下です。息大きく鼻から吸ってお尻高く持ち上げて、で持ち上げたところからこの恥骨の位置を下ろさないで腰は丸めていきます。で 息、吐いて骨盤、底筋、さっきのようにグーッとつまんだまま引き上げていきますね。でそれキープでゆっくりと吸ってお腹をしっかり膨らませて、口から長く吐いていきましょう。もう一度行きますよ。息大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて、口から長く吐いていきます。 第3回目ゆっくりとお尻下ろしますよ息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて骨盤底息引き上げたまま口から吐いて背骨の上の方から背中丸めながらゆっくりと下ろしていきます背骨1個1個床に下ろして腰1個1個床に下ろして腰はついてますお尻は浮いてますで、恥骨をみぞうじにぐーっと近づけてから ふわーっと下ろしていきましょうこれをあと4回やっていきます息大きく吸ってお尻持ち上げてで、恥骨の位置下ろさないで腰を丸めますそ う, そうお尻にねちょっとピキッと力が入りますよねで、骨盤底筋吐きながら引き上げますで、お腹に呼吸入れていきましょう長く吐いてもう一度鼻から吸って 長く吐いてラスト1回息大きく鼻から吸って吐きながら背骨1個1個上の方から丁寧に下ろします息吐き続けますね腰も1個1個下ろしてで腰が全部ついてますでもお尻は浮いてます恥骨み落ちにぐっと引き上げてでふわっとお尻を下ろしましょうはい吸いながら 高く持ち上げて、腰丸めて息吐きながら骨盤底筋引き込んでお腹に呼吸吸吸って吐いて背骨一個一個丸めながら下ろしますね腰も丸めながら下ろして腰ついてますお尻浮いてます。で はい、吸って持ち上げて、腰ちょっと丸めます。恥骨下ろさないように。息大きく鼻から吸って、吐きながら骨盤底筋引き上げて、これキープ。でお腹に呼吸。吸って、吐いて、背骨一個一個下ろして。 腰骨一個一個下ろしてふわっと下ろしましょうラスト一回吸って持ち上げてチ骨も下ろさないで腰だけ丸めて吐きながら骨盤底筋引き上げてでお腹に呼吸吸ってお腹膨らまし吐いていきますラストいきますよ吸って 吐きながら背骨一個一個丸めて丸めて丸めて腰も丸めて腰骨一個一個下ろして。腰ついてます。お尻浮いてます。恥骨溝落ちにぐっと引き上げて骨盤底筋ぐっと引き上げて。でふわっと下ろしましょう。はい、ゆっくりと起き上がります。はい、いかがだったでしょうか。 これをね夜寝る前にベッドの上でやっていただくだけで呼吸が深く吸えるので睡眠の質が良くなりますそして骨盤底筋も引き上がるので尿漏れも改善しますし腰も、ね、しっかりと丸めることによって反り腰もとっても良くなって姿勢が綺麗になっていきます。足も細くなりますよ はい、こちらのチャンネルでは高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方そして忙しいママたちでも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズそして骨盤底筋呼吸をご紹介しています今日はハワイからお届けしましたこのチャンネルがちょっとでも役に立ったなと思ったらぜひいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた